いやいや、遅すぎでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。先日お伝えした中国の教育産業規制についての動画コメント欄に、孔子学院の日本での現状についての質問がありました。ありがとうございます。我が国での現状を報じる記事がいくつかありましたので、 少し前のものになりますがお伝えしたいと思います。産経新聞からの引用です。菅義偉政権は中国政府が日本国内の大学に設置している孔子学園に対し厳しい目を向け出した。関心を強める背景には同盟国のアメリカや欧州などでは孔子学院は中国共産党のスパイやプロパガンダ、 政治宣伝ののとと指摘され閉鎖の動きが広がが広っていることがあるこあ文部科学省をはじめ関係省庁が連携し運営の透明性を確保していく考えだ。羽生田光一文科省は5月13日の参院文教科学委員会で答弁し孔子学院がある大学に対し大学の主体的な研究活動が 妨げられることがないよう、組織運営や教育研究内容などの透明性を高めるべく、情報公開を促していきたいと表明した。合わせて、同盟国であるアメリカ、自由や民主主義、法の支配といった共通の価値観を持つ欧州の国々からも、廃止や情報公開を求める懸念の声が高まっていると指摘。運営の透明性が求められている との認識を示した。自民党の有村春子氏に対する答弁。有村氏は、アメリカやオーストラリアが孔子学院を安全保障や学問の自由に対する脅威とみなしていることに言及し、日本の大学内で外国政府が自律上を支配する文化発信拠点は他に例があるのかとただした。文科省は、孔子学院の他に 指的のような文化拠点が大学に設置されている例は承知していないと答弁。有村氏は、日本の大学に唯一、組織的、戦略的に設置されてきた文化センターが、共産党一党支配の国の拠点であることが健全なことなのかと訴えた。とのことです。日本で孔子学院が設置されている大学は以下14校です。 日本で初めて開設されたのは2005年の立命館大学で、その後2006年に愛知大学、オービ美林大学、札幌大学、北陸大学と続き、最近では2019年の山梨学院大学に開設されていますね。記事を続けます。また外務省は同委員会で、アメリカ以外にもカナダ、 フランス、ドイツ、スウェーデンの一部の大学が講師学院を閉鎖したと説明した。講師学院は日本国内では早稲田大や立命館大など14の大学にあるが、文科省によると海外の教育機関が日本の大学と連携する際は国の認可を必要とせず、大学側に教育プログラムの提供などを自由に行えるという。 このため、文科省は孔子学院の運営実態を把握していなかったが、同省の担当者は13日、少なくとも大学側には、組織や活動について透明性を求める必要があると強調した。とのことで、欧米各国では以前から孔子学院が中国のプロパガンダ機関として工作活動を行っているとみなしていて、 早急に安全保障の観点から対策を打っています。特にオーストラリアでは国を挙げて中国からのサイレントイノベーション、静かなる侵略に対抗する政策を立て、昨年から対中関係を悪化させてでも中国による内部浸透工作に対抗する措置を具体的に行っています。アメリカやヨーロッパ各国でも実質閉鎖、 追放の動きが数年前から起こっていますアメリカでは今年3月には上院で監視体制を強化する法案が可決され2017年には100を超えていた設置数が今年5月には半分以下の47校にまで減少していますスウェーデンでは昨年末までに7か所あったものをすべて閉鎖そして姉妹都市も解消していますまた フランスやドイツでも一部大学が閉鎖を始めているそうですさて日本の現状ですが現在までに閉鎖をしたのは工学院大学の1校のみですしかもその理由は校舎を建て替えするからとのことだそうです昨年8月29日のザクザクの記事では孔子学院を設置している15大学へのインタビュー取材を行っています 一部引用しますと2005年から孔子学院を設置するオービリン学園は勇敢富士の取材に教育文化面において孔子学院と良好な協力関係を保っていて活動の運営に必要な費用を一部負担していただいているただしアメリカをはじめとした連動する動向を注視していく必要があると考えており必要に応じて対応していく所存だ と回答した。岡山商科大学の担当者は、大学と中国からの共同出資なので、約半々で運営していると説明。スパイなどの話もあるが、そういったことは見受けられない。単純に中国語講座や文化を知ってもらうイベントを開くなど、政治的な動きもないと説明した。孔子学院を設置する別の大学の担当者は、 中国語教育については優れたシステムを持っている。純粋に中国語や中国文化、中国経済を地域の人に理解してもらう機関としての活動で、それ以外に外部から影響を振るわせることは認めるつもりは全くないと強調した。全15校に問い合わせたが、回答を差し控える大学が多かった。とのことで、日本での講師学院の学習内容には、 今のところ表に出ていないだけかもしれませんが、アメリカやオーストラリアなどで見られたあからさまな政治的プロパカンダを含む内容を教えたり、大学経営に口を挟んだりといったことはないようですね。しかし、本当でしょうか回答を差し控える大学が多かったとのことですが、他国の事例から考えると、学長や教授陣が札束を握らされたり、 ハニートラップを仕掛けられたりしたこともあったそうですが何か微妙な問題でも含んでいるのでしょうかもともと日本の大学には最初から親中の人が教授陣に多いということもあるので問題になっていないパターンもあるのかもしれません今年6月16日の日経新聞には次のような報道もありました関東地方で大学運営に関わる次大幹部は 中国側から設置を打診されたたが断ったと話す大学経営の視点で見ると、提携先の中国の大学から安定的に留学生を受け入れられる利点がある。一方で、台湾や香港、新疆ウイグル自治区に関する研究をすれば干渉を受けかねないと話した。台湾の大学と交流した場合に、中国からの助成金が止まる可能性も考慮したという。 とのことで、こうした声もあるようで、すでに設置をしている14の大学では、表だって言えない、見えない圧力がかけられていると思うのは考えすぎでしょうか。昨年8月のポンペオ国務長官は、孔子学院は中国政府と共産党の情報工作機関から資金援助を受けていると発表し、防衛省のシンクタンク、防衛研究所は、今年3月に、 東アジア戦略外観2021でアメリカが孔子学院を安全保障上の脅威と見なしているという分析結果を出しています。有村さんの国会での質疑はこれを受け5月13日の参院文教科学委員会で行われました。日本人は日本各地にある朝鮮学校が北朝鮮の 拉致事件をを含むななな工作活動の拠点になっててたことを忘れてはなりません。今何も問題が起きていないからといってそのままでいいはずはありません。拉致事件の時のように起きていても報道されないだけの可能性もあります。彼らはバレバレなことを証拠りもなくやる韓国とはレベルが違います。共産主義国の秘密工作を行う活動員は本心を隠して親しみやすく近づき、 人間の欲求に寄り添い、そして与え、相手を意のままに操るプロ集団です。すべての中国人を疑いとまでは言いませんが、そういうことを平気で行う国の人間が、国内に普通に生活しているということを、我々日本人は一般レベルから認識する必要があると思います。なぜなら、我が国では、他の先進国では当然のように存在するスパイ防止法がないため、 政府は法的根拠を持って外国人による工作活動を取り締まることができません。しかも中国には国家動員法という全中国国民は政府が有事と決めた時には敵の殲滅作戦に従事しなければならないという法律もあります。これは恐ろしいと思います。さて、5月13日の有村議員による質疑に対し担当省庁である文科省は 年内に各設置大学への質問書を作成するとのことです。年内に質問書だけとは何とも悠長なことです。しかもあの前川何坊が事務次官だった文科省です。とりあえず質問書を作ったことで仕事をしたことにするのでしょうか。少なくともスパイ防止法ができるまでは安全保障に関わる案件は安倍内閣で本格指導した首相直轄の NSC 国家安全保障会議マターであると思うのですが、コロナ騒動で今は大変ですが、萩生田文科大臣には頑張ってほしいと思います。また、このような国益を考えた安全保障に関わる質問を国会でしてくれた有村晴子議員には感謝の意を表したいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。